ととえっ、ー、と で, ですね、あの、本番ぶつけはですね、もっと、もうちょっと違いますね。今、ここ座りながらやってたんで、そんなもんじゃないですよ、みたいな。この気の入れ方がですね、もう全身でですね、使ってですね、もうこうや る, やるのでですね、ちょっと肩がね、<笑>ちょ先ほど、あの、自分のあの、 動画見まし、目に見合わせと、見合わせて、やばぱっ肩が違ってたなって思いましたね、ちょっとね。あね。あの、とこやってから、こうセットして、こう、なんかこう、ああ、忘れちゃいましたね。まあいいや。 そういういがあるんですよね体の持ってき方のでもこう回転するっていうのはあのそれはそれは回転しましたね全部に向けてっていう意味で360度で戻ってまたその別のあのをですねあの唱えるというか言うというか言うというか 発信するということですねうーんまあ1回目はですねちょっとねあの言葉じゃないんであのもう体でそのセッティングをしてきましたので半端じゃ半 端, 半端じゃなくすげえ疲れる。 ましたもうね、うん、なんかこう汗かきましたね<笑>そんな感じですねもう無事にあのーまあ、皆さんが言う、まあ、儀式私の場合は儀ですね儀。 義えー、言葉って書いて、まあ、なんでしょうねこの字はこれは分かんないですけど私はもう「義」ですね「義力」決して演技ではないので<笑>「義力」その上につくのが演技力ですよね まあ、演技力演技力演技する方々はいあのレベルアップしていってほしいですね、はい、本当の意味で本当のことを伝えるっていうその自分から出るその演技の仕方をですね本当にですねやっていってほしいと思いますあのお金がうんぬんではなくて せっかくその出させていただいてるんだからもう全身全霊で出すっていう気持ちですね、まあ、ドラマでも映画でも、まあ、舞台でもですねあの音楽でもそうですしあの演説でもそうですねそれはもう本当に。あの いいいすするんだったらそうういいと思います、ね、ヘラヘラふらふらへらへら笑いをうになますっていうこともいいまあいいんでしょうけれどもそれではねあの本当のことはですね本当の場ではないなと思います本当のことをんか出してあの笑いにその少しですねポロポロとそと付け加えるのでしたらですねあの 大変それもねいいと思いますけれどもですねその力を抜く意味 で, ですねあのまあ休憩ですよね要は笑いを取るのはいいと思いますまあ本当にここまで来るのにもなんかねなんかもうやっとやっとが っていうね、やっと本当のことがこう始まるんだなっていう皆さん本当のことはもうこれから始まりますよとい う, こう思いながらですねその言いながら歩いて帰ってきましたね、まあ、あの山にその登っていくで、まあ、富士山が見えるんですね でその、なんですかね、ご家族の方ですとか、まあ、男性は男性、若い方とかですね、あと、そだら散歩中に犬を連れてです、ね、行く方もいますし、まあ、年配者の方ね、あの男女ね、あのとかですね、非常に見ていてですね、勉強になります。 あの先頭に立ってご主人があので後ろに子供を挟んで後ろに女性とかですねまたその逆もありまして女性を先に行かせて男性が後からついていくっていうねパターンですねでですねあの老人の方でもですねスタスタスタスタ早く歩いて行ってしまう方がいてで後ろでその。 あの奥様がですねもうひちょっとついていくのでもすごいもう大変みたいなそういうその距離のあるその歩き方をしているご夫婦ですとかですねそれはちょっとね NG ですねやはりそのご夫婦でしたら、まあ、手をつなぐなり一緒に並んでね 山をこう歩いていてくなりまあご家族の方でしたらまあ子どもさんを先頭にさせるとかですねでご夫婦がこう並んでですね歩いていくっていうのが私の理想ですね。私の家族のその理想像っていうんですかね。 なぜ後ろがいいのかっていうことは見ることができるからです見ることができる前に子どもたちがいるということは助けるいざこう助ける時にですね後ろにいた方がですねもう即こう助けられるっていう行動にですねこう出てれるんですねだから私はですねあの常にもう後ろ 後ろにこうからもついてこう歩いていくパターンがどこ行ってもそうでしたね絶対前の方には行かないですねで席も座るとき座席ですよね座るときももう後ろの方で端これはもう その前にいる人たちも見えますし、まあ、舞台でもなんでもいいですよのその発表会みたいなのされてる方も見えますしみたいなだからですから後ろなんですね私は常に後ろに座りますかもしくは後ろから立つ立っていくっていう立ち位置ですよね位置位置関係非常にですね見ていてねあの勉強になるっていうか あのそういう意味でその見させて皆様方から の,、ね、の生活感がです、ね、出るんですね出てくるな 見, 見えるなって、ね、見れるなっていうねでまあ山の中を走ってジョギングしている方もいますしあの山っていうのはですね走る場所ではないんですね本来は。 観察をすする場所なんですねあの走っていたらですね何かあった時にハッと驚いた時にもしも細道で下がその崖落ちてしまうようなそのところでそのいわく勝ち合ってしまった場合どうですかこれ。 ジョギングさされてている方よくく考えてくださいね走る場所ではないんですねあのー、自分を鍛えるのもいいんですけれども走るんでしたらまあ短距離ですねこっからここまでちょっと走ってみようその見える位置からその見える位置までとるときじゃそこまでちょっと走ってみよう いう走り方なら OK なんです。だからその使い方、その場所によって、ね、じゃあ何をすればいいのかと。あの、いうことですね。私の場合はね、そうしますね。 もうね道をねこう 走, る走ることはできるんで、あのー、山をこう走るっていうのはねそのそ少しでいいと思いますね。ささささっと走ってみるってていうことはですね、あのー、何かあった時に疲れ果てて 走, 走り込ん走ずっと走ってですね疲れちゃうじゃないですか。 何かあった時のにですね力が入んないんですねそういうその状態っていうかそのでよく考えてやらないといざっていう時にですねあの困るのはあのその方なのでよくよくその考えてですねあの行動してみてくださいっていう感じですねでですね 今朝はですね、ちょっとその服装とですね、靴を変えてですね、登りました。ブーツで。あの、ちょっと、ちょっとこう、一旦染めますね。